ティアラの間で騒ぎとなっている指輪騒動をブログで正式に否定した。キンプリは今月3日朝の情報番組ジップ。日本テレビ系に生出演し、新曲君を待っているを披露。その際、平野が右手の薬指にはめていた指輪を不自然に隠すような動作をしていたことから、ファンの間では交際が噂されている女優タイラユナとの 婚約指輪、ペアリング、という疑惑が浮上していた。平野の仕様はブログで、指輪で騒ぎすぎな。平野の仕様は今月8日、ジョニースウェブの会員制ブログ、ダイヤリーキングプリンス、DKP を更新。小なりみんな3日のジップ。見てれくれてありがとう。大なり小なり一つだけ言っていい指輪で騒ぎすぎな。 大なりと婚約指輪ペアリング説を否定した。この指輪は小なり映画の開き時間にマネージャーさんと会に行った大なりものだそうで、右手の薬指につけているのに勘違いされたことを不思議がり、小なり占い師の人に想像力とかが欲しいときはって言われたからつけたんだけどな大なりと占い師の助言によるものだったと釈明した平野ただ、ジップ。 で話題になった理由の一つは指輪を隠すような動作をしていたことだったがそれについては特に綴っていない。従前、隠しているように見えただけなのかもしれない。平野紫耀と平良優奈の交際に弱わせは今まで幾度となくファンを騒がせてきたが、具体的に平野が否定したのは今回が初めて。 平野のみならず、ジャニーズ事務所所属のタレントがこうしたネットの噂に言及することは増えつつあると言えるだろう。また、平野は、小なり全然ソロプレイヤーだから大なりとも綴っており、ソロプレイヤーイコール彼女がいない、と解釈したファンは、平良優奈との交際はガセ、匂わせはファンの勘違いだったのかも、と、歓喜している。 ただ、平野が平野との交際を否定するような発言をしたこと自体は初めてではない。平野潮は女優さんとは付き合えない、と明言しているが、平野潮は昨年1月に公開された主演映画、ウィラブに関しての、ヌービー・ウォーカーのインタビューで以下のように自身の恋愛観を語っている。しょうなりもし僕に彼女がいて、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 女優さんとのお付き合いも、無理、と明言したことで平野と平優奈の交際はありえないはずだと結論つけるファンは多かったがその後も双方からの匂わせ投稿は消えず噂の日は消えるどころか勢いを加速し燃え続けてきた。また、そのインタビューの中で平野は、彼女が社交ダンサーだとしたら、という例を出しているが、これは何の前触れもなく突如出てきた例。 ヒラは依然出演した映画、未成年だけど子供じゃない、で社交ダンスを踊っていたことから、平野はヒラを守るために交際していないと嘘をついたが、逆に匂わせてしまった、と捉えるファンもおり、何をどうやっても平野とヒラは関連付けられてしまうようだ。 決定的な証拠があるわけではないのに、一年以上に渡り波紋を読んでいる平野紫洋と平優奈の交際疑惑。平野の指輪否定によって、今度こそ騒動は収束へと向かうのだろうか。平野紫洋さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方。